お前嘘つくんだよ、抜けてんじゃねえよ。めっちゃけレッドになりたかった。っていうもちろん。<笑>一個思い出したことがあって。うん。あの撮影中の。うん。う裏話じゃないけど。うん、満平ブルーじゃン。うん。でちょっとクールなキャラじゃん。うん。お前がこう。 走るるがあるのね、うん、なんだけどすごいなんかそうだねかこ、うん、だわるまあ、まあそうだねちょっとこう<笑>こういう感じね<笑>。こうかすごい感じだったねそ う, うどっちかがちょっと多めの、うん、がやっぱちょっと動いてると垂れてくるんだよね、うん、垂れてくるからそれを直したい、うん、けど、うん、こう直すわけにもいかないからうん 今ちょっとマスクしてるから見せれないけどこうフッ、うん、て俺やってさこう垂れてきたらフッてやって息で髪をハッって戻すっていう<笑>絶対嘘<笑>マジえっ<笑>お芝居中にウソフッ人とか僕らショーもやってたじゃない 激しいアクションをしてる中でやっぱ乱れてくるからでもやっぱ彼の中でもお客さんの方を向いてフッてやっちゃいけないっていうのがあったんでしょうねこ う, うわあってこう後ろを向いた時に壁に向かってる時にフッてっ<笑>て<笑>「お前嘘つくんだよで「<笑>絶対嘘だよそんなやるわけないよ」<笑>壁の向こう側に僕とかスタンバイでいたりするんですよ、うん、で こうの覗き穴みたいなのあるのにあああこう、ちゃんと表のことを把握できるように、うん、でそこで見てた「蒲、う、平、ん、戦ってるわと」うん、し<笑>って下の蒲平が敵と戦ってこっちの壁を向いたときに僕の覗き穴の目の前で<笑>「<笑><笑>嘘ッ!」って 絶対フーは記憶な い, い, ないこれはねみんな言ってたそうホんトんだ俺には 言, 言わなかったのめちゃくち言えなかった嘘。本当。またあつやったろわみたいなウお芝居ちもお芝居ち<笑><笑>もやってたやっとうまいもんで レンズ、カメラに映らない角度でフ<笑>ショーではお客さんに見えない壁に向かって<笑>ひどくない俳優としてあとモダンのもうもう僕が実際に見たわけじゃないけど兄さんだから誰かから聞いたんだけど兄さんからうん君がこう走るじゃないやっぱヒ ー, ーローとしてうん 走っていく中で、うん、この髪を気にしすぎてちょっとこっちを向いて走ってみて<笑>それは<笑>記憶がある<笑><笑> れ<笑>はこの分け目にこう分けってたからまっすぐ入れ今のセンター分けみたいになっちゃ う, の う, うそれがすごい嫌でこうなったからこうけて<笑>カメラマンさんの方に<笑>「お前首から浮き過ぎじゃねえ」ってあと何があんのカメラマンさんでもいらっしゃるんだけど、うん、僕らの担当してくださったカメラマンさん、うんまあ、お二方メインではお二方いらっしゃったんですけど 人の方が結構こう僕らに対して結構厳しく当たってくれる方で僕とワンペイと、まあ、全員集合のシーンだったんですけど、うんうんうん、全員立ってて立ち位置が、うん、多分ワンペイの立ち位置がもうちょっと上集合のどっちかだったん、うんうんうん、の時にカメラマンさんが「おい、うん!」って「万太郎!」 もうちょっと右だよ。<笑>で、南<笑>平も総たらもう右に行くっていう。<笑><笑>お前じゃねえよ、ね。<笑>どっちだ<笑><笑>。どっちですか。<笑><笑>それは二人とも動揺するね<笑><笑>俺すっごいと思う。撮影中に、うん、そのカメラマンさんにさ、うん、逃げろーって言われたの。うん、えって、と、思うじゃん。うん、もうわかんないわけよ。逃げるの意味が だからもう出たのレンズ の, その画角から俺でて、はいはい「抜けてんじゃねえよ!」っ て, 言われて<笑>抜けたっていうのはあれだよね障害物とかからそれってレンズ内にちゃんとそう抜けて映れってこかるだよ、ね、そ, うそうそ う, そうだから要するに自分の目からちゃんとレンズが見える位置にいけば、うんうんうん、要するに前に人がいてもずれることによってこう。 映ってるっていうンズが見えるイコールカメラからにも自分が顔が映るっていうことなんでそれが抜けるっていうね分からんよね分からん最初すっげよ怒られてでも見てる話であったこの次はアクション監督の方だったんだけど、うん、がこうなんか丸い、うん、こう石の台みたいなとこで戦うシーンを撮りたいみたいな時に考えてたのかって。っ、う、て、んうん、あそこでこうやってみたいな、うんうん、の時に 僕がその台の割と近く見たのね、うん、もうすぐ出番だったから、うんうん、で「おあっつって「出ろ!」って言われて「あ、うん、あ、出なきゃ!」と思って、うん、あのそのシーンに出るからバネに出なきゃみたいな、うんうん、なってこの台の上にバッて出た ハとハハハッどういうことどういうこと画角から出ろ、うん、で待ってないけど絵作りをしてるから<笑>そこに立っててほしくないねあ邪魔なんだね考えてる間は立っててほしくないから「でろ!」画角から出ろ!」だったんだけど舞台に出ろ!」だと思ったから<笑>バンって出て出たらど真ん中行ったら「出ろ!<笑>」っ<笑> <笑>出ろ<笑>出るな訳<笑> わ, わからなくないんだよな抜けろ抜けろ 抜, 抜けろもうもう映るなもう分からんよねんやっぱ最初って緊張でもなんかさちょっとなんかこうやっぱみんなにこうやっぱもうズッキーもみなちゃん も,、うん、もう最初の頃はもう自分よりも経験者の先輩だからか、うんうん、自分もなんかこうできないのを見せたくないのってあるじゃん初めてだけど、うんうんうんうん なんか、初めて感出したくないみたいなのがあったの。だからもう、抜けろって言って出てってめっちゃ怒られた時めっちゃ恥ずかしかったよね。<笑>何したのよいや、恥ずかしいよね。恥ずかしかったんだけど。俺もう一日落ち込んだもん。うん、落ち込んだ俺も、ね。超勉強になった。いや、本当に勉強になった。勉強になった。 ぶっちゃけレッドになりたかったいやもうガンガンよ<笑>ガッツガツ最初でしょお前<笑>全身赤でいったんだから<笑>俺<笑>赤いシャツ買ってさ<笑>そうで聞かれるの、ねうん、あのね最後、うん、自分がレッドだと思う人ブ、うんうん、ルーだと思う人って聞かれる瞬間があるんだけど俺真っ赤なシャツ着てブルーに手上げそうズッキーを見たら、うん この人しかてしてかてもう一発で分かったね、うんうん、この人絶対あのレッドだ、うんうん、他にもやっぱり何十人かいるじゃん、うん、最終でもだけどあのやっぱ ZUKI の演じるのを見ても絶対この子はもう一発で分かったな、うん、出てたんだね出てるでしょそれはオーディションでいったらさ僕ぐらい あの追加選手、うんうんうん、だからちょっと時期もずれてのオーディションだったんだけど、うん、あれ兄さんと一緒そう兄さんと一緒一緒なんだ本当、うん、に同じしかも同じ組、うん、あっそうなんだ僕の隣が兄さんへえー、すごい、うん、その隣にどうどうこの何壁挟む俺多分いたわい た, のいた？いたいたんだ言ってたの。追加選手のオーディションやってるよ今って言って俺こうやってやってたの<笑> 俺らも多分取材か何かがあってあのズッキーとミナちゃんと、うん、多分3人かなんか来てて、うん、そうそうそ う, そうで今追加選手やってるよっていうふうでえそれ知らなかったそ う, そういたいたいたんだんだ怖っだからもう次もちろん<笑><笑>追加選手いらないからいやいやそんなことないっす<笑>追加オーディションのランジの 何時試験の時だったか分かんないけど、一、うん、回、心配がいたのよ、そうそうそうそ、うそう、実はね、そう、そうやっぱ超裏話だけど、ねね、これ、いいのかな、ないいんじゃないいいよ、ね、別にオーディション受けたってだけだもん、うん、いいと、やっぱ兄弟役だもんね、そうそうそうそうレッツとゴー、そ う, そうそうそう、で、結構なんかそういう話をされてた、心、う、で、ん、<笑>どうなんだろうね、みたいな感じで、もあったの、うん、プロデューサーさんから、ね。うんうん でまあ新兵当時さちょっとこう大きい舞台やってたじゃんああだか、ね、そうミュージカルやってたし、うん、っていうところでまあやっぱり厳しいんじゃんそんな、うん、やっぱ双子で出るっていうのはさなかなかやっぱいろいろ難しいところもある、うんうん、でどっから隣で俺聴いてたよだからそれも聞いたんだけど、うん、いいってさ聞いてた聞いてたあ来てるって思ってこんなか選ばれるみたいなうんそうそう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 やった で, しょでも受かりたかったから怒りたかったとにかく爪痕を残したいから、うん「じゃあ変身ポーズ誰かやってくださいの」の、うん「いい」ぐらいで「はい!」って言ってやれたの、うんうん、バババババババンみたいな、うん、でその時ちょっと「おなんて名前だったかな、うん、劇バイオレットだったの?」「劇バイオレット!」みたいな、うん、やって「あ、う、あ、ん」って。 でまあ一週るじゃんりちくん君とかもやって、うん、で全員終わった後にも、はいてても「もう一回ハイ!」ってあげたのもう一回もう一回す勝手に、うん、勝手に2回目のハイをあげて「あじゃんみたいな感じで、うん、バーってやってやった時に隣にいたりちくんが「いいさんぽ」 もうそこにったんや2歳一発で決めるみたいな。お、う、め、ん、<笑>に行ったんだ<笑>やめたすごいねやる気か。いやる気満々でした よ, で, したよ、ね、そでもなんかもうあれだってもうそうちゃんはもう、うん、ドラマも出てるしあのもうお、うん、芝居したことある人っていうのもいや言ってもそ れ, もそれも聞いてたあそうなのっていうま で,、うんうん、でもデビューしてすぐよすごいよなお前デビューしてすぐに戦隊撮ったんでしょうデビュー作の エリケンキサブローの撮影中にオーディションだった金髪ひげだったからそうだよな金髪ひげでバッて入ってって あ, あオーディション中オーディション、うん、オーディショ ン,、うんションうん、であれでしょこれ役で言えるでしょ言えるんだけど入った瞬間ちょっと失笑だよねプロデューサーさんとか5人ぐらいで<笑><笑><笑>金髪ひげずるい 怒怒怒ららられれれるぞ<笑>ん怒られるるぞぞ兄兄ささんんんあまうラントスコ ー, ラ ー,、ね、ー, <笑><サ>ー<笑>はい、はい、ありがとうございました。